ございますよくしゃれですはいあおりはオーロンさんお願いいたしますはいではさあ途中からでも大丈夫ですよあの無理なくね水分一回補給して入ってもらっても構いませんのでじゃあ広がっていただいてオーロンさんにお願いいたします さあ皆さんしっかり水分補給をしてください、えー、ウォーミングアップが終わったところで次えさらに本気を出していきましょうこんな暑い日はですねさっさと汗をかいてしまうのが一番でございます初めから全力でいきたいと思います揃ってる感じですかさあ行きますでは4つ目カメ サイダー y e a h Сыра, сыра, сыра! どれ<音楽><音楽><音楽> クイークイーさあ、長いどんのど川どを抜けましてようやくこうやって全開で踊まれる日がやってまいりました感謝の気持ちを込めて今日一日はげきってまいりますちなみに私今日誕生日でございました言ってしまったありがとうございますすいませんつい言ってしまいました 哎呀 れるぞーそれはいありがとうございました。